午前0時から3て年間の降水が続くる か, ら雨になるから30年間の雨になる日が30年間の ありがとうございます。この電車は？各駅にいいと思います。新栃木行です。次は栗橋栗橋です。出口は右側です。ただいま。この電車の行き先表示等が間違っております。この電車は各駅停車、新栃木駅です。大変申し訳ございません。お詫び申し上げます。 線は物大変申し訳ございません。 <な>すいません。 昔だってあるじいない。<笑><笑>